それでは、はいえー、今日はちょっと、はいえー、私も最近アプローチダフり気味なんで、はい、視聴者の皆さんにダフ、はいえー、らないアプローチのワンポイントレッスンをお願いします、はいえっと、基本的には、えっと、アプローチアマチュアの人がダフるのを見てたら手を使っちゃう人が多くて特に首がすごい動いてる人が多いですね。 調整しようみたいな感じの動きが見えて、うん、こう例えばなんか打つ時に手首をめっちゃ使っちゃうとかこうなんか手に力入ってちっこうなって言っちゃうみたいな、うん、ちょっとあの普通は私が技ダフりたくない時に打つ時は、うん、こんな感じもうほとんどフェースローテーションなしでこうやって フェースローテーションするイコール手首を返すってこと、ね、フェースローテーションなしでもう体に腕と手首を動かさないでくっつけて体の回転だけでアプローチをするとはいわかりましたで え悪い見本は悪いのは例えば手首でパンって上げちゃってそ、まあ、こ, こまでい置してそこからこうなんて言うかなこういう感じですね、うん、手首を返してるわけね、はい、手首の角度が手首を使っちゃいけないとはいこれは極端やけどこれが連動してかこんな感じわ、うん、<笑>からんけどこんな感じでも言ってる人たまに結構ダフったりしてると思うから、まあ、そういうのを気をつけたら、うん、クラブが入る角度が一点になってくるから、うんうん 自分でで調整しやすいですいミスしたときにあ、今のなんていうかな、この角度が悪かったんなって思うけど、こ、う、こ、ん、使っちゃったら、自分がどういう角 度, 角度で毎回入ってるかっていうのが分かんないんで、フォロースルーについてはどうフォロースルーをなるべく取るようにするフォロースルーは、ほんまに援 は, はフォロースルー全く考えてないですね、フォロースルーはそのままの勢いのままです。 テイクバックとフォロースルーがそのイコールになるようにしたほうがいいですだからこっちテイクバックで 50% でフォロースルーで例えば、うん、なんかそういう打ち方もあるけど 20% ぐらいしか出せへんみたいないやそれ止めちゃってるってことそう止めちゃってるってことそれダメだよねそうなんかほんまに深いラフとかやったらプロはやるからああパンチショットみたいな感じで1回目の20ヤードの時はそういうのはなくて、うん、普通にシンプルに普通にシンプルにた分だけフォロースルー取る分だけフォローもう取る 出出そううととと思思わなくても出るちょっ止めへんかったら、うん、だってにこれだけしか上げアプローチでこんだけしか上げにくいでこうやってフルショットする人はいないじゃないですかでいやだけど止 め, 止める人はいっぱいいるじゃん止める人はいっぱいおるけど、うん、止め止まえやほうがいいです、うん、止まっちゃうとこう強くパンチが入っちゃうから、うん、その分飛んじゃうんで強いこういう回転がかかるんで、うん、50% ぐらいハーフショットでこれぐらい上げたら ここっちもこれぐらい振り抜いてあげたほうがいいましはいかりました、はいえー、じゃあそしたら、えー、次はボールを打ってちょっと実戦で、えーとはい、いいとこ悪いとこ見せてもらいたいと思いますはい、はい、じゃあその素人の悪い例っていうのをちょっと見せてはいえっと結構アマチュアの人がラフったりするときに多いのは結構手首使いすぎちゃってこうリリースしちゃって そうなんかリリースが早かったら、ダフルし、そのままいっちゃったらトップみたいな凹み、うん。え、もう一回もう、もう一回その、なんだっけ、リリースが早かったらダフルし、リリじゃなかったら。こう早かったら、ダフルし、うん、リリースってどういうこと。リリースはあれです。なんていうの、あのヘッドを回すってこと。え、手首がほどけるってことです。うん、この、ああ。こういうこと。 で, でも最後は手首固めてんじゃない私は固めてるけどアマチュアの人は結構手使っちゃうから、うん、手首返す人いるじゃん そ, そうそうそうそうそういう人うん、結構そうそうそうみんな手首うめてるでしょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそヤードそったらそうそうそうードそったらもう手首固めてうて、ん、そのままそう、うん、ですねうそうそうそッそうそうそうそうそう自分の方じゃないけどこの辺ういてるようにううん フェイスがもうフィニッシュの時にこうなっちゃってもうこの下に向いてたら手首が返ってるってことで手首が返ってるってことやからそれはダフりやすい、うん、でト ッ, トップはトップは素人がトップしちゃう時はトップしちゃう時どういう原因でトップしちゃうのだから一緒ですよダフってるのと、うん、結局リリースもこういうタイミングが合えへんかったらトップもつぶし、うんまあ、ダフりもするとダフりもするから、うん、でこう手で打とうとしたらやっぱこの。 この変える角度が調整できないんで調整、うん、しようとしたらトップしたりすること要は、えー、と手も手首も固定して、はいえー、回転で打ちましょうと、うん、でその距離はテイクバックの大きさで決めるわけ、まあ、そうですねテイクバックとフロースルーの大きさ、うん、の感じ必ずフォロースルー取ってでフォロースルーで、えー、と手首を決めている場合にはどういうフォロースルーになるわけ手首っるさっっっき言ててた固まってれば、うん こういったんですかおだからそのフェイスがフェイスが下向いてないってことねそうですねたそのフェイスが返ってるときは絶対こうだって、うん、下に向くのでフェイス返さないようにでフェイスはど う, いうふうに正しい打ち方をするとこ う, う、うんはい、こうですはいこうですはい。になると。 で、例えばさ、20ヤードだったらどのぐらいのテイクバックするんだ私が20ヤードやったら、うん、打ってみてよ、20ヤード、これぐらいかな、うん、20ヤードこれぐらいかなもうあれだよね、止めないよね、絶対、あのー、スイングは途中止めないよね、絶対ね、はい、ちゃんと綺麗にフォローする、あ、そうですか、うん、はい、うん、回転して、はいうん、じゃあ、一発、ちょっとお手本を打ってみて。はい いい感じこ<笑>。こんな感じです。こんな感じ。もうもうもうちょっともう一発。<笑>じゃあもう一回お手本お願いします。はい、ちょっとラフやからちょっと開いて。ちょっとちょっとここラフ書いてとね。ちょっと開いてす。てめっちい 綺麗に上がってます。こんな感じです。こんな感じで。はい。そう、じゃあ、とにかく一番気をつけるとこは。やっぱり手首返さない。手首使わんことですね。手首つか。っていうかもう使わんことですか、うん、手首使わないで回転だけで打つ。はい。うん、そうですね。なんか右肘がずっと下に向いてたらいいってゃ。で、私はこうって。その右肘がの肘がここが。下に向いたまん。 なんかアプローチで例えばアウトショットぐらいだったら、うんうん、こうやってこの時点でもまだ下向いてるじゃないですか、うん、でこうフォロースルーしても下向いてるじゃないですか。うんうん でこれも下向いてるから、うん、腕もあれだよね脇にビシッとついてるよねあそうですそうですだから下に向いてることが大事多分手使えたらこうなったりとかしたら、うん、こっちにも向いちゃうから、うん、なんかずっとこういうんで素人はさあのアプローチとパターンが全てじゃんはいあの全てってわけじゃないけどさあのあ半分以上もう半分以上じゃない それでなんか行ったり来たりしてさ、100叩いちゃう人が結構いるわけで、そういう、そのアプローチを少なくとも、まあ、4、5メートル以内につけられれば、うんまあ、僕、ボギーゴルフアーぐらいにはなれるから、うんうん、それのためにも、なんかアプローチはすごい重要なんで、えー、今回はモイカ選手にアプローチの、えー、レッスンをしてもらい ま,、はい、いました、ありがとうございました。